ハイ<音楽>、はあ、ハイツハイツハイツハよツハイツハイツハイはハはツハイツ車イツハイツハイツハイツハイツハイツハイツハ AR だね、やべえおなおな今日、えー、のアングルは何回もやるのたぶんこれやって10分ぐらいじゃん。多分もう喉枯れてるわあー<笑><笑>うるせえこれ待っていっ や夜よりめちゃゃめちゃあーちあょっと待っっっっておおいいいよいいよ、めちゃすん今めち ゃ, めち ゃ, めちゃすんでえお、ちょっとあー危ねえ<笑><笑> おおおなんかめっちゃんだめっちゃやばい、このバイク強い、このバイク強い、ハンドリングいい。やばい、やばい、本当にやばい、こんなちょっと。 やばいいよいいよいいよ、俺めっちゃ進んでるおばあがないのに<笑>めっちゃやりやすいカ<笑>ットクラッシュ俺<笑>も昔、トンシャスクからおばあがないよ<笑>やばいし よ, しよし、<笑> よ, し よ, しまま<笑>よしよしよし、よ<笑>しこの辺で一回止まりますよしよしよこからなんだよな、ここから<笑>ここから<笑>俺さっき行き過ぎたんだよな<笑> ついてあのブレーキ聞かずに死んでったっていう。ここだここださっき俺が死んだから。難しい。ね、ただですねここないと。危ない。これプライベートでやればさきれいな地面で走れるじゃん。うんおそらくね。ねよし嵐復ました。じゃあとでこれプライベートでやろうぜ。よしよしよしプライベートは。よし第二ここ第二だよね。このさっきののとかは第二じゃない。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 もう、まじでそうまじで、妨害物ここらへんないわ、ほぼほぼ。ほなせすぎてね、スピード出すじゃんうん突然、タイヤ一個落ちてるえだからちょっとね、俺今止めながらやってる<笑>そう、十分注意して秒間距離が、ね、いいのかなあ、あった、ダ三サ三あったナイス秒間距離ね、上げといたほうがいいかも。マジ1上げるわよーし、ダイサン超えましたうなるけどおおやばい、景色めっちゃいいやん あ, あ、ちょっとまあ道の作り方が完全に違うんだけどよし、じゃあ今から、ね、今からここで死んだらもう、ね、俺が今いるからあのー、一回でもあのー、踏外したら動画終了にしよう<笑>やば だから、誰かがクリアしなければ。これはフェリピンのある人たち。これはいいのかああ<音楽>な<音楽>このゲーム。<音楽>